皆さんこんにちは平成28年8月号の WebTV 阿蘇プラスです連日日本各地で猛暑日が続いていますが皆さんいかがお過ごしですか阿蘇市の小中学校では熊本地震の影響で普段よりも短い夏休みとなっていますそんな中阿蘇西小学校にプロラグビー選手で日本代表の五郎丸歩夢選手が来てくれました 児童たちには夏休みの登校日にラグビー教室があるとだけ知らされていて私たち報道陣にも児童たちに絶対に気づかれないようにと協力を依頼されていましたなのでコローマル選手が登場した時には大歓声が起こり子どもたちも興奮した様子で笑顔あふれるラグビー教室となりましたままたスポーツつながりで言いますと夏のの甲子園の始球式に 阿蘇中央高校野球部キャプテンの倉岡正清くんが投手に選ばれました8月7日の第1試合でマウンドに立った倉岡君ですが8月4日に阿蘇市長に表敬訪問した際に取材をしたんですがその時に倉岡君はインタビューで、えー 全国の皆さんに熊本は元気だという姿を見せたいまたえ熊本に支援をいただいた感謝の気持ちを持って投げたいと力強く答えていましたえ始球式当日は私もテレビの前で応援していましたがえ倉岡くんが投げた後え会場からの拍手が鳴り止まなかったのがとても印象的でえ倉岡くんの姿に本当に感動しました この五郎丸選手のラグビー教室と倉岡君の市長表敬訪問は WebTV 阿蘇のニュースとして配信していますのでぜひご覧くださいさて今月の WebTV 阿蘇プラスはこれから行われる阿蘇市のイベントを2つご紹介します。 まずはじめに8月20日土曜日に内巻商店街周辺を会場に行われる阿蘇市民復興祭りです阿蘇市では毎年恒例の大阿蘇日の山祭りを開催していましたがそれに代わり開催されます復興への熱い思いを届けようと市内各種団体が力を合わせてお祭りを盛り上げてくれます え全長6 0 0ルの露店やカドリー・ドミニオンの移動動物園またプロレスの復興イベントなどがありそして3000発の花火が夏の夜空を彩りますえ地元の人たちも楽しみにしているこのお祭り阿蘇のおいしいものを食べてまたイベントや花火を見て阿蘇の夏を満喫してくださいえこの市民復興祭りは 8月20日土曜日午後3時から内巻商店街周辺を会場に行われますえ詳しくは阿蘇市まちづくり課までお問い合わせください続いては9月3日4日の土日に開催されます第6回大阿蘇元気ウォーク2016をご紹介します 毎年たくさんの参加者で賑わうこのイベント今年は熊本地震の影響で開催も危ぶまれましたが県内外から中止しないでほしいというたくさんの声をいただきまして開催に踏み切りました一部コースや内容の変更はありますが2日間で6つのコースが楽しめます距離は5キロ、10キロ 20キロの3種類がありえ温泉街や宿場町などを通り阿蘇の雄大な自然を満喫できるコースとなっていますえまた商店街やスイーツのお店もコースの途中にあってえ立ち寄ってさまざまな阿蘇を味わっていただこうと阿蘇を丸かじりというサブタイトルが付けられていますえそしてコースの途中の休憩所では 地元の新鮮な野菜が振る舞われます、えー。実は私も一昨年5キロコースを歩いたんですが、えー、この休憩所がとても楽しみで、えー、本当に地元の人たちが温かく迎えてくれます。えー、その温かさと、えー、野菜の美味しさが忘れられない、えー、このイベントです。えー、なお今年の大阿蘇元気ウォークについては、ウェブテレビ阿蘇で特集番組を作っていますので、そちらもぜひご覧ください。 9月3日、4日の土日に開催される第6回大阿蘇元気ウォーク2016は、えー、詳しくは阿蘇市観光課内の実行委員会事務局までお問い合わせください。さて夏休みも残り少なくなってきましたが家族旅行などはもう行かれましたか 猛暑続きで暑さにうんざりしている方阿蘇市はとっても涼しいですよえ阿蘇市への交通ルートはえ国道57号線はまだ寸断されていますがえミルクロードからは来ることができますえまた7月9日にはえ JR 法子線の阿蘇駅と文豪木駅間の運転が再開され大分方面からは列車を使って来ることもできますさらに阿蘇市ホームページでは 車がなくても阿蘇に行ける公共交通機関マップやえ通行止めや車両重量制限の情報などが詳しく載っている阿蘇阿蘇地域アクセスルートマップを掲載していますのでえ阿蘇に来る際にはぜひ参考にされてくださいえ夏の思い出はぜひ阿蘇市に来て作ってくださいそれでは今月号の WebTV 阿蘇プラスこれで失礼します